まずは皆さん、こちらの画像をご覧ください。はい。えー、皆さんはこの画像を見て何を思うでしょうかえー、僕はですね、非常に恐ろしいなと思ったんですけど、えー、皆さんその恐ろしい理由気づきましたでしょうかはい。まあこちらね、一応ね、考察となってるんですけど、いやでも結構革新的なね、えー、すごいことに気づいてしまったんで、皆さんはそれに気づいたかちょっとね、わかんないんですけど、まあ今回はこの画像に隠された真相について皆さんにお伝えしようと思います。 はい、どうも皆さん、こんにちはのいちですということで、皆さん、鬼滅の刃のエンディング見ましたでしょうかいや、非常にね、素晴らしかったんですけど、え、今日はですね、そんなエンディングの見どころだったりとか、え、ここやばいよっていうね、真相だったりとか、考察、ま、いろいろね、ちょっとやっていこうかなと思ってるんで、皆さん、ぜひぜひ、最後までご覧ください。いや、ちょっとね、いろいろとやばいことに気づいちゃいましたよ。はい、ということで、皆さん、今のうちに高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、もう早速、やっていきましょう はい、ということで、えー、皆さん冒頭でね、お話しした通りだと思うんですけども、えー、まずは皆さんこちらの画像をご覧くださいと。はい、えー、こちらの画像はですね、エンディングのワンシーンとなっておりまして、えー、どこのシーンかと言いますとですね、まあ、帯がヒラヒラーとなってるシーンなんですけども、まあ、なんでそれが恐ろしいのかっていうことなんですけど、皆さんこの帯に注目してほしいんですよね。で、この帯っていうのは一体何の帯なのか、誰の帯なのかってことなんですけども、そこに注目するとすごく恐ろしいんですよね。はい、そうなんですよ。えー 帯が待ってるっていうことは誰も着てないっていうことですよね要はどういうことかって言いますとえ亡くなった者たちの帯なんですよでまあエンディングでなんでそんな亡くなった者たちの帯をね映してるかと言いますとですねえ上限の鬼え妲己によって殺された者たちの帯なのではないかなとえ僕は思っているわけですはいまあ、つまりはこのエンディングで流れている帯ですけどもまあ、これは妲己によって殺された人を表してるんじゃないかなと思っておりますねつまりはえ帯の数イコール 殺された人た人ちといううこことととななんででですすすけどもままあ、そう考えるめめちゃめちゃゃ恐ろしくないいか、まあ、エンンディングねね何枚帯が、ね、待ってたっててたよいや、マジで恐ろしいわ。で、まあ、なんでそんな考察に至ったかっていうことなんですけども、まあ、こちらのシーンをご覧くださいということで、まあ、手を伸ばす子供たちの先にあるのは帯ということで、まあ、これママを表してんのかな<笑>まあ、そういうことではないと思うんですけど、亡くなった者たちに向かって手を伸ばしてるように僕は見えるんですよ。で、やっぱ鬼滅の っていうのはこういう手を伸ばす描写はすごく意味深なことをしてくるので無限列車編の時も煉獄さんに向かって手を伸ばしていたんですよねだからやっぱ手を伸ばした先にいるのはこれからなくなるまあ、亡くなった人そういう人たちを表してるんじゃないかなと思ってるんですよでまあここは人ではなく帯ということでまあ遊郭はね着物を着るわけですからまあ、その遊女たちを表しているのではないかと思ってるわけですねはいまあ、そういう描写に結構僕は見えちゃったって話ですはいだからまあ今回ねこういう考察というかまあ気に 乗って殺された者たちの帯なのではないかなと 思思ったわけけなんんですけどどまあ皆さんはどう思いまますでししょううかか、まあそう考えると、まあ、非常にに恐ろっったたねねエンンディング、ね、何枚待ってた本当にいやー、ちょっと上限の鬼怖いですね。だし、ちょっとワクワクしてるね。こんな強い鬼と戦うのかって感じでね。すごいワクワクしてますね。まあ僕はね、原作読んでるんで、ダキの強さっていうのはもちろん知ってるんですけど、まあかなりね、ふーんって感じだったんで、楽しみですね、ダキね。はい、ということで、まあそんな考察でした。で、まあ続いてですね、まあエンディングの見どころなんですけども、こちらという ということでまあ渦い天元の過去がね新たに明かされるかーってことなんですけどもまあ僕はね原作読んでるけどねこのね右側の人ね誰なんでしょうかねまあちょっとねあの思い浮かばないんですよね原作でこんなシーンあったっけってことでまあエンディングもしかしたらアニオリねやるよっていうね伏線なのかもしれないですねまあより深く渦い天元の過去をね描いてくれたらすごくね嬉しいですねで続いてこんな感じで親方様とね対面するシーンなんかもエンディングにありましたねでこれ親方様 様結構若い感じなんでやっぱり渦井天元の過去っていうのをまあ、より深く描いてくれたらねそこ嬉しいかなと思ってますねまあ僕はちょっと渦井天元の過去ね覚えてないんでまあ、それぐらいなんかあんまり多分原作では深く描かれなかったのかなって感じだと思うのでまあ渦井天元の過去っていうのやっぱ気になるからねまあより深くアニオリで描いてくれたらすごく嬉しいですねで続いてまた気になったシーンなんですけどもこちらということでまあ、朝が来るシーンがありましたねということでまあ、今回のエンディング このの曲のタイトルでであるる朝が来とということなんですけどもえ、無限列車と違って今回はい、e、いエンドになるもしかして。<笑>もしかしてい、e、いエンドになるっていうことで、まあ朝がちゃんと来てる描写があるってことは、まあちょっとね意味深じゃない限り、えー、いい感じの終わりになるんじゃないかなと思ってますね。まあエンディングのこういう描写からするとですよ。 うん。ま、あくまで、このエンディングのね、描写からするとなんですけど、まあ、無限列車の時は非常にね、意味深な描写っていうのが多かったから、まあ、それと比べるとやっぱ遊楽編はいいエンドになるね、感じはちょっとしてますよね。ただちょっとわかんないですけどね。でもまあ、綺麗な朝日だなということで、ま、あそれ相応のエンドをね、見せてくれるんじゃないでしょうかね。どうなんでしょうかね。わかんないですね。まあ、そこもちょっと楽しみとなっております。でまあ、続いてこちら、えー、炭治郎がね、えー、先ほど待っていた帯をね、拾い上げるシーンなんですけども、 もまぁ、あ、ちょっとこれは悲しいですねうんこれもねちょっと意味深な描写となっておりましてやっぱ亡くなったものの帯かなと思うんですよねでそれを拾い上げる炭治郎ということですごくなんか純粋な顔が描かれておりましてなんかすごい悲しくなっちゃうからやめてって炭治郎やめてっていえそんな描写でしたねはいちょっとエンディング皆さん見返してみてください本当にちょっと意味深でしたよここで続いてですねえ声優がねちょっと出ておりましたというか新しい声優さんがね発表されましたんでそちら ねちょっと見ていきたいなと思うんですけどもこんな感じでえまずはですね恋夏のおいらんさんがね発表されておりましたねえ斉藤千和さんということでねまあ、エンディングのねえところに書いてあったんですけどまあ、こちらの方がね演じたキャラはですね魔法少女まどかマギカの明美本村だったりとかえ物語シリーズの千条が原らひたぎなんかを演じられておりますよということでまあ、僕はちょっと存じ上げなかったんですけどもまあ、すごい恋夏さんに会ってましたねうん第2話見た感じマジで違和感なくねスタ とした感じであコイナツさんやんって感じでね本当に可愛らしく演じられていたんじゃないですかねだからまあキャスト陣結構ぴったりかなと思ってますねはいでまあこちらにね伊藤静香さんがあるということなんですけどもまあこれねエンディングには書いてないですけどまあ僕の独自調査によりますとねえダキの帯ということでまあ今回びっくりしたのはダキとダキの帯で声優さんが違うんだよねっていうすごいおもろいことやってきたんですけどまあダキの帯の声優が伊藤静香さんとなりましたということでまあ こちらね、方が演じたキャラはですね、クレヨンしんちゃんの七子お姉さんだったりとか、天神二期の森島春香なんかをね、演じられておりますよ、ということで、まあ、割かし有名なね、方ですね。はい。で、まあ、僕は、鬼滅でいつかどっかで採用されるんじゃないって言ってたんですけど、まあ、本当に採用されましたね、っていうことで。いや、ただ、ちょっと採用される場所違くね、と。<笑>なんでダキの帯なんて。ダキ別に沢城みゆきさん二つ演じてよかったでしょ。うん、だってダキの帯なんだから。うん。あの 血技術で操ってるわけですから、まあ、本体と声変わんなくても良かったわけですよ。ただなんかその帯と本体でなんかちょっと区別をつけたかったのかなって感じなんですけど、いやそこはちょっと制作陣のこだわりなのかな声優が違うことによってどう変わるのかっていうところも異常にちょっと楽しみですね。どんな感じで違いが生まれてくるのかっていう感じですね。まあ、僕は沢城みゆきさんで良かった気がしますけどね。はい。<笑>だって沢城みゆきさんの声聞きたいもん。早く2話で聞けると思ったのに全然聞けん。 まだ聞け早く聞きとで、まあ、続いてですね、エンディングに尊いシーンありましたよね。ということで、こちら。はい。え、まずはね、イノスケと善一のシーンなんですけども、可愛らしいな。 尊いジャパンとなっておりますねでまあ有価圏の見どころの一つなんですけどもやっぱり猪瀬がね被り物をかぶってない美形がねそのまま出てるよということで非常に嬉しいですねまあ無限列車編の時のねグッズのコーナーでもね猪瀬のグッズっていうのは同期の中で結構売れ残っていたのでいやもう姫島さんに並ぶちょっと人気度ということで悲しかったんですけどまあ被り物を取った猪瀬っていうのは非常に人気が高いのかなと思ってましてまあこれを機に猪瀬のね魅力に 気づいてくれると僕は嬉しいかなはいでまぁ、あ、相変わらず善逸は人気なんですけどねはい<笑>なんで嬉しくなさそうなん。でまあ続いてですねこちらはいえー、炭治郎と禰豆子ということでまぁ、あ、この角度結構見たことありませんなんかね騎士感あるなと思ったら第1話のあのシーンでしたね うん、最初のシーンでしたね。うん、それが騎士官かって感じなんですけど。まあ、ちょっとねずこちゃん可愛いね。うん。で、やっぱこの二人、やっぱ兄弟の絆ということでね。まあ、遊楽園でもその辺発展していくのかな。兄弟の絆、より一層深くなるというか、ねずこの方がどうなるのか、皆さんちょっとご注目ですね。はい。で、最後に最も尊かったシーンなんですけども、こちらということで、渦井天元さんそこ変わってくださいよと言わんばかりの幸せ感出てますね。 <笑>おいおいおいおい、すまかわええて。 すまかわえて、そしてまをかわえて、ひなずるもかわえて、全員かわいい。うん。全員かわいいんで、ちょっと一人よこしてくれませんかうずいさん。一人ぐらいえアやろと。ずるいな、本当に。いや、本当にこれはずるいって。なんでこんなかわいいのそして。なんか原作の5倍ぐらい可愛くなってるよね。ずるいって本当に、うずいさん。いや、まあ、非常にね、尊い画像となっております。いや、キャラデザイン本当にいいね。てことで、皆さん今回の動画、いかがだったでしょうか皆さんのね、エンディングの感想なんかもぜひぜひ コメント欄の方によろしくお願いしますいやまあ次回の楽しみでもいいですよ<笑>まあいろいろちょっとコメントありましたらお願いしますてことで皆さん今のうちに高評価とチャンネル登録とチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いしますてことでまた次回の動画でお会いしましょうバイ。